こんばんは、のぶひめニュースの時間です。一つ目のニュースです。昨夜、大型のバズツイートが発生した模様です。バズツイートは、以前リツイート数を拡大しており、今夜にもツイッタラーたちのタイムラインに上陸する模様です。バズツイートのリプライには、うわっお前のツイート伸びすぎなどというクソリプが寄せられており、ツイート主は、通知が止まらないなどと供述している模様です。続いてのニュースです。 悪質なパクリツイートを行った容疑で逃走中だった N 容疑者が本日14時ごろ名古屋市中村区にて身柄を拘束されました取り調べによりますと N 容疑者は伸びると思ってやったみんなやってることだなどと容疑を認めております取材班は白櫃事件について街中の人々の意見を聞いてみましたじゃあまずは年齢を教えてくれるかな15歳ですじゃあもう働いてるのじゃあ戦国武将です 戦場とかは 行, くの行ったことありますよどういう系が好きなのそうですねやっぱり私は王道行く九州系ですかペンキリですよねでもねじゃあ人のネタとかパクったりとかはやりますねパクツイ禁止条例が緩和されてから1年悪質なパクツイが横行する中でパクツイ警察なども出現しておりパクツイ警察予備校なども年々増加傾向にありますくれぐれも皆さんはパクツイを行わないようにお願いいたします それでは続いてのニュースです。このところ FF 外から陰ムのリストに追加される事件が多発しております。調べによりますと犯人の犯行はいずれも共通の流れがあることが発覚しました。犯人は追加をする際に必ずこのツイート面白すぎなどと発言しており「陰ム知ってそうだから陰ムのリストにぶち込んでやるぜ!」と犯行に及ぶようです。また最後には「許してくださいなんでもしますから!」などと。 謝罪をするのも特徴的だということです。専門家の意見も伺うべく、調査班はツイッターについて長年研究する信姫氏に話を伺いました。任務中といったらツイッターの文化みたいなもんですからね。それはちょっと世間は許してくれるやすんよ。悪質な FF 外からのリスト追加が横行している中で、具体的な防衛手段は依然見つかっておりません。政府の迅速な対応が求められるといえますね。さて。 のぶひめニュースもお別れの時間がやってまいりました本日のニュースはいかがだったでしょうか来週も「のぶひめニュース」をよろしくお願いいたしますそれでは今週のツイッターラー占い A 型のあなた残念ちょっぴり悲しい気分仕事がうまくいかず不幸にも黒塗りの高級車に追突してしまいそうそんなあなたのラッキーツイッターラーはフラトラバジリスクタイムを踊って元気に仕事していきましょう B 型のあなた恋がうまくいきそうな予感屋上で体を焼いていたら片思いの男性に告白できるチャンスそんなあなたのラッキーツイッタラーはゆゆうたツイッター界の二宮ことゆゆうたの演奏で明日も元気に仕事しましょう O 型のあなた思いがけないミスが不幸を招くことに寿司の配達中に1つぐらい食べてもバレへんかと稲荷をつまみ食いしたら大変なことになるので注意しよう そんなあなたのラッキーツイッターラーは自己顕示欲が強い孫悟飯自己顕示欲を高めて社会に自分のポジションをアピールしよう AB 型のあなたおめでとう動画のうちに最適何をやっても死亡不落が立って看板に叩きつけられたくなる気分そんなあなたのラッキーツイッターラーは道明寺春人イキリツイートと親父ギャグで VTuber 界隈を盛り上げよう そんじゃ恒例のやっほー